一発目のチームに語っていただきましょう静岡大学養子5位サークルお茶の子再生の皆さんですお願いしますお茶の子再生と申しますよろしくお願いします拍手右腕に登る駿河の白雫光が ここにある。 Gold? Thank <laughs> you.